皆さんこんにちは平成29年1回目の WebTV 麻生プラスですさて皆さんは今年どんなお正月を過ごされましたか元日は全国的にお天気も良く各地で初日の出が見られましたがここ阿蘇市の初日の出は特別でしたこちらご覧くださいえなんと2年連続で初日の出に雲海が発生し えこちら大観望はたくさんの人でにぎわっていました、えー、ものすごく寒くて早起きもつらかったんですが、まあ、雲海付きの初日の出を拝むことができて、まあ、その辛さも報われたといいますか、えー、本当に幻想的で綺麗な初日の出を拝むことができました、えー、今年も WebTV 阿蘇では阿蘇市のさまざまな話題を皆さんにお届けしていこうと思っていますので今年もどうぞよろしくお願いいたします Web TV 阿蘇プラス。続いて観光情報です。阿蘇の冬はとても寒いですが、その分綺麗なのが星空です。これから3月にかけて阿蘇温泉観光旅館共同組合では冬のスターウォッチングと題して星空鑑賞ツアーを実施しています。 えこれは旅館組合加盟の施設にお泊りのお客様限定のツアーなんですが無料ですえ宿泊施設まで直接お迎えに行きしかもガイドがついていますよえ澄み切った冬の星空と阿蘇谷の夜景が一望できますえ夜7時半から9時半頃までの2時間のツアーとなっています 阿蘇市にお泊りの際はぜひこのツアーに参加されてみてはいかがでしょうか当日の夕方4時まで予約を受け付けていて予約窓口は旅館組合加盟の各施設になりますので宿泊のご予約の際にお尋ねくださいお天気によっては中止になる場合もありますまた鑑賞時間は30分程度ということでどうぞ温かい服装でご参加ください えー、冬のスターウォッチング詳しくは阿蘇温泉観光旅館共同組合までお問い合わせくださいではここで阿蘇もからのお知らせです、えー、もうすぐバレンタインデーですね今年はどんな贈り物を考えていますか現在阿蘇もでは阿蘇もバレンタイン企画を実施しています 今回アソモ登録店舗の人気スイーツが期間限定のオリジナル商品として新ししく加わりました、えー、こちらのバレンタインケーキはチョコレートとイチゴそして専用のラッピングケースがセットになっていて1、えー、つのご注文で5個作ることができます。 というのもこのセットを購入して自分でイチゴをのっけたりこうラッピングをするひと手間をかけることでえまあ他の方とは違ったちょっと手作り感のあふれるえチョコケーキを送ることができますえ私なんかはあのスイーツを作るのがちょっと苦手なのでここまで用意してもらっていると楽かなというそんなおすすめの商品ですえその他にもバレンタインらしくハート型のパウンドケーキや この時期限定のおしゃれな容器に入った商品また普段からの人気商品などを可愛らしくラッピングしてお届けしますとも、えー、チョコ、ギリチョコ本命チョコいろいろチョコレートの種類ありますがぜひ ASOMO のバレンタイン商品を送ってください。 なお、このバレンタイン企画は2月8日までの期間限定で商品ごとに発送などが違うこととまたご注文の際は発送日をしごしていただくことになっていますのでご注意ください。 さあ、その阿蘇モでは、えー、これから2月3月の企画として阿蘇の陶器も現在準備中です、えー。阿蘇市には個性的な窯元がたくさんあります。えー、その中からエリスグリの商品を、えー、期間限定で阿蘇モで販売いたします、えー。どれも素敵な商品ばかりですので、ぜひ阿蘇モのホームページご覧ください。阿、え、蘇、ー、モのバレンタイン企画とそして現在準備中の阿蘇の陶器の企画についてご紹介しました。 ささて皆さん阿蘇市のの公式インスタグラムが始まったのをご存知ですか地元にお住まいの方もふるさと阿蘇を離れて生活している方もそして阿蘇が大好きな方も是非フォローしていただいて阿蘇の今とつながりましょう。タグ付けされた写真の一部は阿蘇市のホームページで公開予定で皆さんと一緒に写真ギャラリーができたらと思っています。アカウントは ASO-RB ままた1年をを通ししててフォトトコンテストを開催しています第1回の締め切りが2月28日まででテーマは「 冬の阿蘇ですえ素敵な豪華入選商品もご用意しておりますのでぜひご応募くださいえ詳しくは阿蘇市のホームページなどをご覧くださいそれではまた次回の WebTV 阿蘇プラスでお会いしましょうさようなら